温泉に入ろうと思うんですけど。締めに。締め、締めに質問を。はい、なり た, たいと思いますんで、はい。答えてください。はい。<笑><笑>頑張りだと思います。<笑>ええー。恋愛編から。いきたいと思います。え、はい、恋愛編から、はい。ええー、理想の男性は。 理想の男性は一番、まあ、向上心がある人。ああね、うん。なるほどね。うん、はい。もうちょっとええー、なんか今度こんなんだからこんなんすごいすごいいい思いだ。こん な, すごい<笑>すごいなんからは<笑><んか><笑>しっかりしてたなちゃんと叱ってくれる人。 大人な人がいいかなと思いますほら<笑>大人な人がいいですじゃあ次が、はいはい、異性のキュンとする行動わんないときめく頭ポンポンわかんない<笑>人によ<乗>る<笑>めっちゃイケメンと想像して、うん、しない<笑>しないよねえからそれやったら ややっぱり定番やけど、この道路でさりげなくこうこっち側にこ う, なんかこう道路側に行ってくれる、まあ、危ない<笑>それちょっと大げさすぎて「<笑>あ大丈夫」ってなるけど<笑>かなとか荷物持ってくれたりとか、うん、ちょっとしたことも、うんまあ 気, うん、気遣いかなじゃあ逆に彼氏にされたら嫌なこと異性にされたら嫌なことこむずい お前って言われな、ね、ああ、まあね、確かに確かに確かに作ったご飯をに文句言われること<笑>めっちゃ嫌じゃない嫌だね嫌だ<笑>確かにお前も嫌だあんま嫌<笑>付き合う人は年上だったら何歳まで年下だったら何歳まで 大丈夫難しいよねうーん普通になんか普通にまあ5歳差ぐらいまだ全然いいけど、うんうんうん、まあ10個以上離れしても会えばいいし、うん、って感じかな見た目の若さとかも全然違うよね、うんうん、確かに会えばいいし、うん、って感じですね彼氏にされて嬉しいことキュンとすることじゃなくて嬉しいこと嬉しいこと 嬉しいサプライズ<笑>もう言おう確<笑>確だった何か何もない日にプ、うんうんうん、レゼントとしてたの確か に, 確かにうんうん、嬉しくない嬉しいあと何だろうが、ねうん、んか一緒にご飯食べた後とか運動行こうって言われたら嬉しいかも、うん、運動してくれたり、うん、一緒に何かしてくれたりしたら嬉しいかも でヘアアレンジとかめっちゃやんの時間かかるから、うんうん、メイクしてる間にやってくれたんです<笑>めちゃめちゃ助か巻いといてくれたんですそれは助かるね、うん、次はゴルフ系の質問で、うんはい、バッカーの打ち方教えてください、うんまあ、打ち方 J は、うん、プリーメイクことめっちゃ意識してる、うんうんうん、しっかり うん、緩まないいいいここここととを意識しししててててるるかか恐恐れれにたたたら、うん、結構バンカー恐れることああねねうう思っ勇勇勇気気気ででですすすはウウッッドド系の打ち方ん確かに。<笑> この見てくれましたかね皆さん<笑> 先, 先かとかわかんないけどこのドが<笑>確かに、まあ、えめっちゃなんかね左目に置くんっけボールちけっと真ん中より左か左目にそばもうなんかこの間まで、ね、真ん中らへんに置いとったんやけど、ね、ちょい左目の真ん中らへん置いとったけど結構もう左でいいみたい、うん、それからちゃんと当たるようになったからでもなんかそういうふうにさなんか自分の、うん ここって場所決めるといいかもんね、うんうんうん。毎回バラバラとかじゃなくて。ぜひ、ちょっと左目に置いてみてください。ぜひ。可愛い部屋の選び方。可愛い。でも、なんか、ゴルフ場ってさ。あの、いつもよりも、普段着よりも派手な服でも、全然いけるから。うんうん、いろいろ。挑戦。かうん、うん、うん。 ふだん着でこの色着たいな、うん、だけどちょっと抵抗あるなだったらいいかもいそのゴルフ場で回しても、うん、ゴルフのウエアで回しても。全然抵抗色とかも全ゴルフ場だったら可愛く見えるし、うん、いえる、うん、全然いいと思う、うん、ぜひぜひ着たい色があれば何でも。あとなんかペアブックとかもさか、ね、なクンとんかちょっと街歩きにくいなっていうのも、うんうん、ゴルフ場なら色違いとか可愛い確か に, 確かにうんネズミランドでは <笑>うんね、手歩く行けるけどさネズミなのだと思って服選ぶのもいいかも、うんうん、確かにおすすめです、うん、ですそしたら最後に好きな得意なクラブが何ですか、うんクラブうん、ドライバーと、うんうん、すごかったもんちゅーちょっと合うかな、うん アアプローチはアプローチアプローーチチはありがとうううううん、んすごいいいっちゃよかかかかたああ<笑>、うんうんまあ、はは、だだろないいなないな、な今ーーとらら得意のクラブえーまあ、ま日見てるる感感じじパパターうまそうあパタそそねかパイから本当によくなったり入が嬉しい、ありがとうございます。 一緒に得意なピラミを側面のピラミを比べ<笑>を見つけましょう。<笑>頑張りましょう。<笑>ということで、質問は以上みたいなので、これからお風呂に入ってみましょうかね、はい。皆さん、今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。やすみなさい。バイバイ。 ちえまおでしたあ。ありがとう、みんな。<笑>んなんなヒートテックがいい感じ。<笑>みんなコメントを年ど し, どしお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。